こんにちは、淡田洋介です。今日はこのキャンバスにとてもシンプルで簡単な方法でクリスマスの絵を描いていこうと思います。誰にでもクリスマスっぽいイメージが出せる簡単なアイデアなんですが、誰が描いても同じになるんじゃなくて、すごく愛のこもった作品になると思います。 クリスマスカラーといえば赤、白、グリーンですねまず最初にバックグラウンドを塗るんですけどもうこれだけでクリスマスっぽくなると思います片方を赤もう片方をグリーンに塗っていきますもうこれだけでクリスマスの絵って感じですね常にこういう横にも塗ってあげるとこの周りも塗ってあげることによって 額に入れないで壁にかけたときに綺麗に見えます。このグリーンの絵の具が乾く前に。白い帯をいじます。 リーンの絵ですねもう一つのクリスマスカラーは赤ですねこっちも周りを赤く塗ります。 今度はこの赤い絵具が乾く前に黒の帯を入れますサンタクロースのベルトみたいですね乾く前に塗ることによってこういう感じでムラができるんでなんかちょっと面白いかなと思いますもうなんかクリスマスっぽくないですか<笑>今日は天気もいいので外に出して乾かそうと思います 絵の具が乾きましたなので次は絵を描いていきたいと思いますもう全体的に赤とか緑とかのクリスマスカラーを使っているのでどんな絵を描いてもクリスマスっぽく見えると思いますで今日はうちの猫の絵を描きたいと思うんですけどこの赤の方には白っぽい色をバーンと持ってきてグリーンの方には茶色をバーンと持ってきたいと思います Thank you. こんな感じの絵が完成しましたなんかグリーンと赤だけでクリスマスって感じしますよねこの赤いのにはちょっとグリーンのワンポイントそしてこのグリーンの方には赤のワンポイントっていうのを入れようと思ったんですけどこっちにグリーンの首輪でこっちに赤い首輪とかまあなんかしなくてもクリスマスっぽくなったのでこのまま続行しました赤はすごいなんかクリスマスって感じでなんかサンタクロースのベルトにサンタクロースの白いヒゲみたいですねこれ グリーンの方はなんかこのなんか雪みたいのを入れることによってちょっとクリスマスマにななっったかなって気がします絵もどんな絵でもいいと思うし私はいろいろな作風で描くんですけど今日はこういう作風で描いたんですがどんな作風でも赤いバックグラウンドになんか白いでっかい絵赤白グリーンの模様とかねそういうのでもいいしなんか描くとクリスマスっぽくなるかなと思います。